ナンバーバーバローーツのデモンカーナンバローーツのセカンナンバ ー, ーバローが守るわマブライトポーズポーズーーバロー わたしーーーーがまもるはサマーブライト宝石ス ウタゲの始まりで、ナンバーカーバロンこんなことないブタゲのパジこリドナンバーカーバロれウタゲの始まりリナンバーカーバロンウタゲの始まりリナンバーカーバロンウタゲの始まりリナンバーカバロン 私が守るわ「サバーブライトフォース」支援しちゃうよ「うたげの始まりでナンバーバーバロン」「ハートみいはじめラスカルスラー」「うたの始まりでナンバーバーバロン」いつまでつかなン「いつまでも」